夜桜番華立ち方錦優勝金賞会 星を待たせない壁を髪切り投げつけりゃ死んだふりして夢の中早押しで見えなしで私をた you、yeah.